もか仕事に行ってくるからね。帰るまで待っててね。疲れてるけど頑張るからね。